ドルーリー・シュエイの進路は、進学先の高校候補5000。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。2023年1月15日に行われた全国都道府県別対抗女子駅伝で衝撃の17人抜きをして、区間新記録を受立したドルーリー・シュエイ里選手。 一躍時の人として注目を浴びていますね。2023年3月で中学校を卒業するにあたって気になるのが進学先。そこで今回はドルーリー・シュエイリ選手の進学先の候補を調べてみました。ドルーリー・シュエイ里のプロフィール。名前、ドルーリー・シュエイリ青年月日。2007年11月16日出身地、岡山県津山市新町。 157センチメートル趣味、絵を描くことドルーリー・シュエーリ選手は父親がカナダ人、母親が日本人のハーフです。17人抜きしたことはもちろん、その可愛らしい容姿でも注目を集めていますね。小学校4年生の時に陸上をはじめ、所属していた津山ジュニア陸上競技教室の活動では短距離が中心でした。 しかしリレーマラソン大会の練習中に自分は長距離が得意と気づいたそうです。小学校6年生まではバスケットボールも並行して続けており、バスケでも中心的な役割だったとか、また絵を描くことが趣味で岡山県内のコンクールで入賞をしたこともあります。 2022年の全国中学校体育大会女子1500メートルで4分23秒79のタイムで優勝。2位に5秒以上差をつける独走でした。私だったら5秒どころか5分以上差をつけられそうです。同年の優の16陸上大会女子1000メートルは2分45秒84で優勝。1500メートルの自己ベストは4分22秒00です。 岡山県は名だたる女性ランナーを輩出してきた地域です。日本人の女性として初めて五輪メダリストになった瞳絹枝さんや、2大会連続で五輪でメダルを獲得した有森弘子さん、東京マラソン初代女王の新谷瞳さんなどの選手を世に送り出してきました。ドルーリン選手も偉大な先輩たちの背中を追いかけて、これからも走り続けるのではないでしょうか。 ドルーリー主演佐との進学先は進学先の高校候補5000。2023年2月現在で中学3年生ということで、気になるのはドルーリー選手の進路ですよね。陸上を続けるのか、続けないのか。続けるとしたらどこの高校に行くのかなど。おそらく、すでに多くの陸上競合高校からスカウトの連絡が来ているのではないでしょうか。 ドルーリー選手自身もインターハイに出場したいと言っているので、陸上競合校が有力です。そこで、進学先として可能性のある高校はどこなのか見ていきましょう。京城観光校まずは地元、岡山県の京城観光校。岡山県の女子で24年間連続で岡山県代表となって、県内に敵はいないと言われている競合校です。 2022年度全国高校駅伝で8位の実績、陸上競技部女子専用量があり、奥には実業団やオリンピック選手もいるなど、陸上に専念するのにバッチリな環境が整っています。また、ドルーリー選手の地元というのも強みですよね。かなり有力な候補です。立命館宇治高校を続いて、京都にある立命館宇治高校。 全国女子駅伝に34年連続出場しており、こちらも府内に敵はいないと言われていますね。2022年全国高校駅伝では全体で4位という輝かしい実績があり、6年連続で入賞している共謀校です。生徒寮も併設しているので陸上に集中できる環境です。岡山から京都はそこまで離れていないことからも、 十分可能性がありますね。セラ高校広島県にあるセラ高校は、全国女子駅伝に17年連続出場しており、女子駅伝で広島県内に敵はいないと言われている高校です。高校の周囲には自然が広がっており、陸上の練習をするにはもってこいの環境。陸上部女子寮もあるので、部活に真剣に取り組める条件は揃っていますね。 岡山県と広島県は隣の県なので、練習が休みの時などは実家に帰ることもできそうです。そういった意味では、セラ高校を進学先として選んでもおかしくなさそうですね。倉敷高校、倉敷高校もドルーリー選手の進学先の候補と言われています。岡山が誇る陸上競合校で、中距離走、長距離走のプロランナーを多く輩出している実績があります。 全国都道府県大抗女子駅伝で岡山県の監督だった山口恵里さんは、社会人陸上部の名門天満屋のコーチも務めています。地元で頑張ってほしいという期待から、倉敷高校など岡山県の競合校を進めていることもありそうですね。西脇工業高校兵庫県の陸上競技の名門西脇工業高校にはドルーリー選手が目標としている。 田中希実選手が在籍していました。西脇工業高校も全国出場上場連行であり、駅伝をはじめ中距離長距離に強い実績を持っています。憧れの人が通っていた高校ということもあり、越境する可能性もゼロではなさそうです。まとめ今回は陸上界のニューヒロイン、ドルーリー・シュエーリ選手の進学先について調べました。 個人的には、京城観光校に行きそうな気がしています。ドルーリン選手は陸上以外の成績も優秀なので、高校はもとより大学など先を見据えた進路を選ぶでしょう。高校に進学しても、素晴らしい記録を作って活躍してほしいですね。